今回はセリアの小物を使って腕時計をカラビナ時計に変えるショート動画です私は基本的に腕時計で時間を確認することが多いので常に持ち歩きたいんですがただ暑い夏になると腕時計の金属がずっと肌に当たってると汗をかいてそこから汗もになったり痒くなったりするものですから金属がずっと腕に当たりっぱなしっていうのが嫌なんですねそこで使うのがこれです カラビナキーホルダーセリアでね100円で買ってきましたこの類のキーホルダーっていろんなパターンがあると思うんですけど腕時計をカラビナ時計にするためにはちょうどこの D 缶みたいなものとそしてこのカラビナみたいなものこの組み合わせがいいかなと思ってこちらを選びました一応ジャンコードねはい、えー、材質はコットンポリプロピネンポリエステル鉄となってますね株式会社ブレイズとなってます では、開封しますはい、えー、開封しましたこんな感じですねはいえー、コットンですねここねいいですねなんか丈夫ですねあ思った以上にしっかりしてるコットンでこんなふうな感じちょっと見にくいと思うんですけど内側がですねよいしょ こう、ループ状になってますかなり硬いのでこうグッと力を入れないと開かないんですけどねでマジックテープみたいなもので外れるわけではないので、まあ、そういう風なねもう完全な固定になってますでこの D 缶みたいなものも外れるわけではないので完全に固定でそしてこのカラビナ部分これもねいい感じですえ思ったより強い感じで、まあ、プラスチックですけどね、えー、割れそうな印象はないので いいい商品じゃないかなかと思いますこのコットンでね結構分厚いのがね思った以上に、えー、いいですねはいでは腕時計なんですけど私が普段使ってるこういうねベルトで連結する部分普段はこれでこう腕に留めるわけですけどそうするとねこの金属がずっと肌に当たりますのでねそれが嫌なんですなので今回はこちらをこの D ンの部分に時計を通しましょう えー、こういう向きで多分いいと思うんですけどこっちからやらないといけないかこう持ち上げてみた時に自分が見やすい方向に文字盤がね来るような向きにつけないといけないのでつける時にねそこが注意ですねこう持ち上げたらこういう風に時刻が読めるんですからこっち向きですねこうでした私の場合ははい でここはもう一 番, 短くします、ね、一番短いところで止めましょう。はい、で余ったベルトも通しておけば、まあ、これだけですね。はいえー、これで、えー、吊るしたいところにここで引っ掛けておけば、えー、時計見たい時にはこう持ち上げればすぐに見えますよということですね。こういう感じですね。こうベルト状になってますので 邪魔っぽいなという印象になるかもしれませんけどまああの完全にねこのベルト切ってしまってここにね、えー、とこの輪っかをはめればね、えー、完全にベルトのないカラビナウォッチになるんですけど暑い季節でなければ腕時計として使いたいものですからまあ今はねこんな風な形で腕時計なんだけど、まあ、カラビナで吊り下げて持ち歩けるというふうにしときたいかなというふうに思いました。 ちなみに私の場合は DOD のこのお財布を兼ねたポーチですねあるんですけどここにねいつもつけとこうと思いますそうするとパッとね自分の見たい時に時計が見れますので以上ショート動画でした参考になったなという方は高評価ボタンをまたチャンネル登録もよろしくお願いします今回もご視聴いただきありがとうございました